おしますえー、一般候補チームから19年に独立したものの、えー、この中でなかなか思うように活動ができませんでした今日はこのグッズを晴すべく元気いっぱい踊らさせていただきますので応援よろしくお願いしますそれでは参いります 創始小田原城下に広がるさらにその光の遥か彼方よりあなたの天使が舞い降り